こちらメインでやってもいいかなと思ってたんだけど、うん、アメリカのね、チョコですも僕ちっちゃい頃めっちゃこれ好きで今も日本で開けづらいなあ開かないでしょ<笑> れ, んの<笑>膜破れな<笑>おっ分かるっ知ってるこれ世 代, 世代でしょで日本に売ってんのそれもう売ってないんだって うわそれ懐かしいキンダーサプライズっていうねこれねチョコ増える前にちょっとかい開封していきますかチョコエッグとかあったじゃん、うん、あれの多分先駆けなんだよね、うん、これうんいいでさこれねこのチョコバカみたいにうまいんだよなんでか知んない分かる人いると思うんだよねはいこれ でこのね、カタカタオンがねでこれ食べ方があってキ綺麗に割れんのよこっち来いすいません分か<笑>りますっ完成だよ<笑>アメリカだからね何アメリカのせいにしてんのシャチ中のお餅はちょっとこれうまっこれねこうやって割れるんですよ、ね、えこうやってね半分に割れるんですはい うまいんかんかが半分に割れて中取り出すとこういうのが入ってるんですよこれ開けると何入ってるこれ何のシリーズかも分かんないこれですねこういうフィギュアが入ってるんですよおい<笑>なんでそんな怒んだよンジ<笑>ない何おばあさん入ってるの俺の<笑> 可愛い虫みたいな。これリュウ上がったぞ。ええー、すげえ。こういうやつね。こういうのが出てくる。いいな、ありゅう。どうしょう。お、青色。え？またこれだ。<笑>ダブった？おいなんか歯ブラシみたいな。<笑>歯ブラシみたいなの出てきたぞ、これ。 これえ待って待って待って化粧品じゃんえうわ、化粧品だ見て見て見て、化粧品出てきた見て見て見て、ミニカー出てきたいやミニカー、普通より小さいのいやだミニとか<笑>いやミニカーよりちっちゃいよミニマムカーカーって<笑><笑> うん、また新しいの出てきたおっなんだ大砲ちょ、うん、待って大砲違うよペンだよええー、すげえ、ね、ペ, ペンが乗ってその下が回るっていうもの<笑>普通にこれ面白いなねえしっかりして投げないミニかマツダですかね化粧品 トちょっとビューティー系なじゃないのカえへへへカビューティー系の人に失礼あ、しかもこんなんも入ってるカお、シールまで付いてるうわ、またこいつ出たえ、なんかやばいの出きたぞ、はい、中身アメリカンだったねうんこの辺とか特になんかアメリカのなんか テ レ, テ, レテレビとかにさこういうキャラクター出てきたりする感じ、うん、これすげえそれ一番ヤバくないうん世界観すごいんだよなああ う, うだよ、っちゃるしバンはい、はい、じゃあ普通に「キンダーサプライズ」っていう、うん、お菓子を開けてみましたはいありがとうございました<笑>